皆さん、こんにちはだんだんと暖かくというよりも暑くなってまいりましたねこの時期になりますとやはり若い方あるいはそうですね霊体験とかされたい興味があるそういう方はお化け屋敷とかあるいはそういう霊体がたくさんいるところに行きたくなったり。 興味本位でね訪ねてみたりしたくなるのではないでしょうかそんな時の今日は心構えあるいは注意する点をお話ししたいなと思いますさぞ興味があるかと思いますが霊体だって元は生きておりました人間だったんですよ普通に暮らして おらられたのわけですからそれを興味本位で土足で踏み込んでいくわけなので悪いことが起きないとは限らないですよねただそこにおいても他人様のお宅だったり誰かの土地だったりそういった場合もございます法に触れる場合もございます遊び半分で入ったら 大変なことになったということもあるのではないでしょうかですから必ず身辺のことや周りのことをお調べになってその上で行ってみてくださいね推奨はできませんが葛藤しても行きたいそういう気持ちにね一人では行かれないとは思いますが絶対ダメですよ一人で行っては必ず何人かと行かれてくださいね それと必ず足元を照らすもの周りをきちんと把握できるようにお持ちになってくださいねまずは昼間にそこを点検されるのがよろしいかと思います危ないものがないかどうか踏み入れてはいけないところはないかどうかきちんと見てから行ってくださいねそれはもう第一条件です2番目に、 ご自分を守るための術を知らなければいけませんそういう方たちは全てと言いませんが大体の方は霊的なあのご自分でね経験をなさったりすごくその興味があって何度かそういうところに踏み込んだりされている方が多いと思いますそういった時でも必ずお持ちいただきたいものがございます これははまず一つはジュズです私もそういうところに行く時は数珠は必ず持ってまいります身につけてまいりますあとはきちんと拝んだっていうか神棚とかそういうところにあげておいたお塩ですね必ずお持ちください数珠は買い求めてすぐはダメです必ず買い求めてから その呪珠をお祓いしていただいて魂を入れていただいて必ず魂入れの入っているものをお持ちくださいね身につけてくださいそうしないとただの飾りです飾りを持って歩いてもそれは本人が呪珠と思ってるだけで何の効力もございませんのでそこはお気をつけください近年にもそういったかからないで 入り込んでしまって、残念なことに命をなくされた方のおいてのようです。ものすごく気の毒だなと思いました。できれば、本当にできれば、皆さんにそういうところには踏み込んでいただきたくないですね。霊体は必ずいいものだけとは限りません。悪い霊体もいます。 ただ見ているだけの霊体であれば怖いことはないのですが霊体にも気持ちも心もございますそこを踏みにじられると怒ってしまってその人の命を取ったり怪我をさせたり災いを起こしたり取り付いていろいろな嫌なことを起こしたりいたします本当に気をつけていかれてくださいねそこのところは 私心から念じます皆さんどうぞ気をつけてそういったところにおいでなってくださいねもし何かあれば私どもでもいいし他の霊媒師さんの方除霊できる方のところに必ず行ってお祓いを受けてくださいねでは今回はこれで失礼いたします